正の大泥棒世界中は警察官ってわけ、OK、かこのゲームなら私世界一の自信がある<音楽>俺がお前を守るのはそういう俺が好きだからさ「ルパンザ・トゥーッド・パファイブ」